今日は新型ステップーゴンスパーダ EHV の車体の変化点についてご紹介をしていきます。下にカメラを潜らせてみて、仙台との変化点について見ていきます。バンパーのアンダーカウルですが、ここは完全に変わっています。ジャッキアップポイントの部分も変わっているのがわかるかと思います。こちら今度速報になるんですけれども、ここケインフックのところ、ここについては場所は変わっていません。それから今エンジンの下アンダーのところなんですが、フロントパイプがまず太くなっています。 レイアウトは変わらないので、そのまま曲げようとすると、パイプ自体に残油応力がかかることになるので、ジャパラカンを用いて逃がしていると考えられます。足回りなんですけれど、ロアアームは全く同じものが使われています。 左側方の IPU がある場所になるのですが、ここに関しては大きく変わっていないかと思います。若干の変更はありますが、練炭についても使用は大きく変わっておりません。リア周りですけれども、一番気にされているところとして、パフォーマンスダンパーがついていないということがお分かりいただけるかと思います。 リアオーバーハングのフロアになりますけれども、ここは形状は基本的には変わっていないんですが、オーバーハング部のところが少し回収されているのがわかるかと思います。もう一度 IPU が積まれている後ろから前見ていきたいと思うんですけれども、見ていただくと大きくレイアウトが変更されていないのがお分かりいただけるのではないかと思います。 左側の足回り、サブフレーム周りも特に仕様の変更はなされていないのがお分かりいただけるかと思います。フロントバンパーのオーバーハング部に関しては全く新設計になっています。ストレーキがなくなっているのと、かつサイドのストレーキはついているんですけれども、 ストレーキの前の部分の開口部が新たに追加されているのが変化点になっています。続いて中間パイプ排気系ですけれども、レイアウト形状は大きく変わらないんですけれども、フロントパイプと同様で、パイプの径が少し太くなっているのではないかと思われます。今、右下周りを見ているんですけれども、やはり中間の パイプ見ていただくと少し大きくなっているのがわかります。中間フィニッシャーのフランジも3点止めに変わっています。マフラー自体のレイアウト形状は大きく変わっていないかと思います。先ほどの中間フィニッシャーの接合部3点止めになっています。ここはおそらくパイプが太くなって配圧が抜けないようにということで対策しているのだと思います。 このように見ていただくと、中間から後ろのパイプも、径が太くなっているのが、お分かりいただけるんではないかと思います。心のお過ごしください。皆様に安心してお口いただけますよう、ご理解、ご協力の。右後ろから見ましても、足回り、サブフレームの変更はなされていないんではないかと思われます。よろしくお願いいたします。 フロントサスペンションの形式はストラットで仕様としては変わらないと思うんですけれども、ダンパーの部品番号が PAD から 3T2 に変わっています。左前の足回りですが、上から見ましてもアームの形状自体は変わっていないのがお分かりいただけるのではないかと思います。足回りで大きく変わったところが、 ナックルがアルミから中鉄に戻ったということになります。おそらくはトレッドが少し広がったということもあって、ナックルが少し作り変えられているのではないかと思われます。ガソリンに使われている中鉄のナックルになっているので、ユニット式から圧入式に戻ったということになっているんで、少し転がり抵抗としても増えている方向になっています。 リアサスペンションはトーションビームで仕様そのものは変わっていないと思うんですけれどもダンパーの部品番号が TAD から 3T2 に変わっているので新型ステップワゴン専用のサスペンションに変更されていると考えられますってことで今回新型ステップワゴン下回りから見た時の車体の変化点見てきたんですけれどももう一度まとめてみたいと思うんですが エンジンに関しては変わっていると。こちらは別動画の方でも公開しておりますので、そちらを見ていただければと思うんですけれども、エンジン自体の熱効率アップということもあって、排気管自体が少し太くなっている、変更されているというのが、今回見てはっきりとしたところになるのではないかなというのが、まず一つあります。もう一つは、車自体の車体が 大きくなった。全幅がワイド化されたということによって、足回りがどうなったのか、すごく気になったところではあったんですけれども、足回り自体は変わらないということになります。ですけれども、ナックルが変わったということで、今回、アルミから中鉄、ガソリンで使っているものをそのまま使っているわけではないとは思っていて、ナックル自体も少し 変更がなされていて、トレッドをアップしているのではないかということが考えられます。車体自体の設計はそのままなんですけれども、フロントのオーバーハング、リアのオーバーハング、その辺のところの作り替えというのが少しされているというのが、今回のステップワゴンの骨格なのではないかなということが少し見えてきたのではないかと思います。